さあみなさんこんにちは。今日もニューポケモンスタンプやってもらいたいと思います。よろしくね。ま昨日ねあのー、終わった後にちょっとだけやったらね。うん。色々追加されてね新しいマップだったりなんだっけ島なんか島だったりあとなんか光る玉、うん、なんちゃらオー ブ, オーブ もらったりしたね。そ、うん、からです。よろしくね。新しい島に行けって言われたから行ってきます。どっちだっけ？どっちでもいいんじゃない？あいやいやいや。ユピヤコピアショットちょっとって言われたの。じゃあそこ行けあこれはビーチ海です。海系。ここ一番大好きな。 場所かな私、うん、海辺海ですナッシーってもうナッシーそういう南国のポケモンいっぱいそうね<笑>そこを取ってねあなんかいるナッシーが右左側にいるよあっ高くてロドカなところだねこの島の撮影は楽しくなりそうだなは<笑>。あ るあー一口。可愛 い, いねなシも。あ, あっ、臭い花？逆じゃん。おーい臭い花。あ綺麗い花だ。臭い花じゃん。わかんなくなっちゃう。ハッピカチュ。ど<笑>れとりあえず写真。なんか右にいた。 マンガ好きいたないうんうち反応してるけどこっち見ないんだあ隠れてるってきれい花がくれてんか投げれば 踊るのかなあ、踊ってるもう一回流して、うん。中心、中心。あ、正面だったらよかったのに、ね。え、なんで止まってんの止まんない、やしいこれなんか。あ、邪魔だから。邪魔だからどいてくれてんの。あ, あ動いちゃうの ここにずっといればよかったのにそしたらきれい花ずーっと取れたねいい感じのあっんか飛んでる何あれ知らないや私<笑>あなんかいる遠くにズーム何そのポケモン知らないあなんか水中にいるよ あ、こっちのルート行ったじゃあ、は私は次そっちのルートじゃない方がいい選べんのルートはいリキ全体映した方が点数高いんだよね 待ってる、あ。オクタン。オクタン。出てこないのかな。あ。あ。食べたの。なくなっちゃピカチュウだ。 かかなななし、ああいいたこここれれをどうするるるやってくれるのかなあああこの山とか気になる遠い、ね、こっち が, 山がある何の山なんだろう なんか持ってきてこってんじゃんこれは負、ま、けんがんあ、落たいきなり、えー、早いですね<笑>いきなりかよなんびりしてたら すぐ終わりって言うのに。ね。珍しく、うんうんうん。まあまあ。まあまあですよね。綺麗やなん。あら いと思ってて踊ってたしね踊りながら食べてんのみたいな送ったん 全体映ってたほうがいいでしょ技だよ。すごい。技の方がいいんじゃ。こっちのほうがいい。薄め。薄のほう選ぶの。光あ、光らせればる玉持ってなかったから、まだ。できなかった。この島の光る玉持ってない。あー、そっか、島に。島によって違うの。 難しそうだなジャングルの方が難しかったけ ど, どんなとこも難した新発見だ い, い、ね、あんまり海にゴケもいないねレベル1だからさ レベル2になったら、あのー、上がってくるのかな、たかたかで、たかかで。ポ、まあ、ケモン出てくるポケモン増えたり、ルートも違うんだよ ね, いいねルートはあのルートしかないのかないやあれ、ま、サーチしなきゃ、別ルートで行ったら。うん。新発見だいいね、別ルートはいい感じなのかな 3333意外にいいマッキョって電気地面タイプだからこんな水際にいたらすぐ効果抜群だよどうすからねあ プライベートビーチ、けらしくない。うん、何で A で写真撮るんだよね。うん、B でリンゴだよ、うん。頑張ってね。お、は い, い。あ、食べるよ。あ、いいじゃん。んしあしすぎえ？ えこいつ の, このナッシーが支え で, でくれるんだからなんで足止めしちゃうの足止めしちゃう次のナッシーでしょ2位聞いたよな上にいるキャモめ。トキがあるきれい綺麗きれい あら謎の草何でもクリスタルタワーなんでそっちに綺麗花花呼んじゃうのあほらサーチ何できてくれるはずナシが足止めてくれ鳴らさないと鳴らさないと 無理だけですね、あ陣形がっったかわっいい ちゃっもうね。 取るよ、奥、奥、あなんで奥、奥 の, の、あ、なんで右のポケモンがあ、リンゴ食べてん<笑>なんで、なんでカメラが…あああ、うん、<笑>すごいあんな手してんのあ、うん、分かんない、ビビオン、色違いだ色違いだ なんかいるがく食べてあ嘘そててそんな<笑>何それなん食べたのあ、こっちにいたんだ。 手を振ってる。こっちによこせって。可<笑>愛 い, いの撮れたよ。あ、なんか下にね、今。わかめだ。もうすぐ終わりかな。キャモメだけ撮って。あ、そうだ、なんかスコップかなんかあって。あ, あ、そうだね。ピカチュまず反応させないと。と 分かってんだなあ、そっちほんと手前じゃないあ、もう諦めてるんですけそう、食べてるからこっち向いてほしいなそろそろあ、あ、待ってなんで今もっと、もう一回だよ焼きリンゴしたわかんない食べてはっ あ、こうやってほらおびき寄せれたな あ, あ上に待ってホップ今作らたから、作ピカチュウ今ちょっとあ上上上、はい、お前が上向いたってしょうがないんだよ<笑> あ, あ, あってあ<笑><笑>めっあっああっああああっっ いいね帰りきる全部買ってきたけ ど, けど結 構, 結構あピカチュウの電撃流してるところを撮りたかったなまさかピカってやると思ってなかったなそうそうそう、うん、いいやつもいっぱいあったよねうんマケンガニ、うん、2があるかれだだナッシーナッシー1初めてなのよ 2いいいいかこっちキャモメは中央参加後だ、ね、<笑> 3。 が星1なんだえー、じゃあどっちか4でもも4か。か。<笑>ビビオン。2か2の方だよ、ね。あ これでいいんだよね。あれ。あれ、なんか手がいっぱい出てきてる、両手が出してるやつ。あったよね。よし、きっと。生、生こぶし。うんいい、ね。これ。これじゃない。生子みたいなやつでしょ多分。手出してるやつは取ってたよ。うや、ん、ってた。 一応もうちょっと近くで撮りたかったなぁ。2000にか。ナイスタイミング。これは。おかゆ。これか。手動かして ほら色違いじゃん多分オスとメスで違う ん, だよ、ね、うん<笑>もうちょっと中央だったらな、えー、よかったな、はいったうん、でもあれだね比較的少ないんだねポケモンの数はううの種類、うん、種類がそんなにジャングルが多すぎなんで ジャングルすごい多すぎてさもうあっちゃこっちゃあっちゃこちゃでさ怒りもやんなきゃいけなかったしまた何か増えちゃうよ何だろう イルミナポケモンほかにいるのかな海中ですか海中、はい、海中に行くってこと、うん、いいじゃんこれ何砂砂砂かうんイワークとか言いそうだね え会場だ。どれ？会場だった。何が違うんだ。はい行ってらっしゃい。さっきはビーチでしょ。海の上だからクジラとかいるんじゃない？イルカとか。ああれとかあのラプラスとか。うん。イルカのポケモンっていたいけ？イルカのポケモン白竜とか。あ, あサメ。あいやいサメってリンゴ食わんないだろ。 <音楽>普通に反応したけどスルーされてサメがいたっ何ていう名前なのサメ肌あっ また水上も難しそうだね。め。あ。あ。もうちょっといいの取れるんじゃない。いいね。逃げないんだね、サメは。あ、なんかやった、絶対。なんかやった、今。 ああ私のピカピカああんか大丈夫リンゴなんかいるウズな ん, かなんかいるんだあコイキングおそうあっ止まってるねえー フッキング大丈夫逆にどこ何か音する鳴き声したね今何か大丈夫スピード上がってない上がってるあ何かいたああなんかあ<笑>なんかなんかあかああああああああああああ でかすぎて<笑>取れない<笑>ペリカーペリッパーペリッパー中央で取った方が点数高いよ。あ、違う今多分音楽になったんだと思うでかすぎるし。しあんなのどうやって取るんだよ 卵落としちゃいけないのか<笑>落とせないのかなんかないあっ力りキーだ<笑>体操だポーズ取ってわあ、すごいいっぱいいるじゃん めっちゃ怒ってるよ<笑><笑>お前ならぶつけたのぶつけたのは誰だってあなんかいるいるわけじゃないんだなんか色か あ, あどっち行くの ラボって何にあんのかな今どこないんだん何よこのあれか海のとこおなかいる中にああ ナマコ食べてた出た瞬間のやつ あ, あ、あ、ゴがすごい出た顎みたいくちばしがあの瞬間にリンゴ入れとか。え、やってみて<笑>顔がすごいイノキみたいあ、かわ い, い 中いる出すよ来るよくるよウケ<笑>る結構いるじゃんサニーゴだ3三匹あ後ろの方にいっちゃったあっはやっ 早くはないか。い や, いや濃厚ですね時間が。いいね。十匹撮影したポケモン。まあまあいたよ。オエルコはちょとオエはねでかかった。でかすぎてもう取れなかった。 いいやつ一個あったと思うんだけどあのパッシャンってなんかあったよね絶対うんパッシャンもなんかあったな私が次振り向けばいいのか後ろずっとこれキングが真ん中ら辺に映ってるやつこれが星2なんだ怒ってるよ なんだ 飛, び飛んでたっけ<笑>めっちゃ怒ってるあっ 星, 星4でいいじゃん星1枚だけ何の瞬間だろうあの出る瞬間もあったけどねほら出る瞬間もんな。何の瞬間だろうどっちの方が難しいの、ね、これ結構いいと思ってる うん、それいい感じ。その出るやつか星4のやつだな。星4の方が難しいから星4なんだけど。これが、うん、何してんのこれ踊ってんのかな当てたのかなわかん な, いやなんかすっごい下までくちばしあるけど。<笑>これわかんないよ。目だよ。目なんかぶつぶってるやつうん。もうあとからさ<笑>全然わかんない。 中央に映ってるやつの方がいい。それとかうん。吐き出された時だ。あ、それ4じゃん、まあ。すごい。結構評価がいいね。結構。 見渡せる分ね、難しいんだよね 見, だ見渡せるけどいい、ね、難しいよ見渡せるからいっぱい奥まで見るからファ、ねね、イキングこの渦巻きは何だろうフイキングが使ったやつ、作ったやつってわけじゃないでしょファイキングは跳ねるしか。 えっておいきパネルの PP っていうパネルを使える回数がなくなると悪あがきっていうのを覚え る, んだけど覚えるっていうかしかなくなるから、うん、与えたダメージの4分の1ぐらい食らっちゃうんだけどそれで経験値を積むかうんでギャラドスにするかってことかのポケモンと一緒に連携して倒してギャラドス ウィキングいるってことはギャラドスいるはずなんだよね何してるとこなんだこれ分からん言ってくれればいいのに食べてるあありん食べてないだ っ, っちの温も確かに生アだってずっと口の中に入れたもんねそれを見計らって取ればいいだけだもんねんあのペンペンにあれを向けてねペンペンこのペリカンに。 ナマコの方になっちゃった。ナマコの方ほうに入っちゃうじゃん。これは無理だよ。だってでかいもん。いきなり、ね、いきなりだよ、うん。ナイスタイミング。ナマコぶし。ベストタイミング。引き出された。 吹き出されてなんで食べてたの食べてたのかな潜んでんのかな潜んでんのか な, な, かんな寝るのかなスミカンにしてたのかもしれないああ、敵からを守るためになるほど。<笑>なるほど 会場も楽しいねはいということで今日は今日じゃない今回はここまでですはいまた見てねまたね